それではお願いいたしますはい、会場にお集まりの皆さんこんにちははい、ワッカと申します我々北海道、愛知県、そして関東地方からメンバーが集まっているチーブとなっております我々ワッカは今年1年間黒潮店主さんに大変お世話になりましたそのご縁もあってご視聴いただきたいとこでお待ちしていたます我々なんかのライブぜひともお担当の下さいよろしくお願いいたします た 2,020 の「あと。 Thank you. 輪っかの皆さん